今回ご紹介いたしますのはこちらオートボックスからリリースされております X6 の分離式のデジタルミラーのご紹介をいたします。それではこちらのオートボックスの X6 の開封をしていきたいと思います。まず箱を開けますとこういった感じでミラーの方が入っています。しっかりとフィルムが貼られていて傷がつかないようになっています。で、まずこちらの方が本体のミラーになっています。 このように、後ろを見ていただきますと、これは分離式の2カメラタイプになりますので、非常に軽量で薄型になっている、まあゴムバンドタイプのものになっています。もう一つ見るべきポイントというのが、この配線が1本しか出ていないということがありますので、取り付けするときなんかもスマートにいけるんじゃないかと思います。こちらがフロントカメラになります。で後ろにこのように、 両面テープが付いていてで、角度の調整ができるタイプのものになっています。こちらがリアカメラにつながるケーブルになります。でこのようにバック連動線が付いたタイプのケーブルが入っていますで。次にこちらがバックカメラになっております。ちゃんとフィルムが貼ってあってレンズに傷が入らないようになっています。 これは外でも中でも兼用で使える防水仕様のカメラだと思うんですけれども私は今回車内に全て付けてますので、まあ、これを取り付けていきますそれからこちらなんですがこのオートボックスさんのドライブレコーダーはこのように常時電源ケーブルこれがセットで付いているものになっています 取り付けも非常に簡単にできるように考えられていて、しっかりとオスのバッテリーの配線、それからアクセサリー配線、リボシがちゃんとついてます。で、こちらがマイナスの配線ということで、しっかりとボディアスもすぐにできるようになっていて、この中なんですが、ヒューズが しっかりと入っているようにもなっている、はい。新設設計ということになっています。あとはこちらです。先ほどの常時電源ケーブルをつけるときに使うヒューズボックスから電源を取るタイプの配線になってまして、これもついています。しっかりと先ほどのギボシの押す側なんですが、それがしっかりとここにつなげられるように なななっってていいるるので特ににに専用工具等も工具具等等もも必要なくすすぐにつけられるようになっていますあとはこちらはフロント側になると思うんですけれども本体とそれから常時電源それからカメラを取り付けるための配線が入っています。であとこちら予備のゴムバンドも入っています。これ切れちゃった切れちゃって使えなくなっちゃったら大変なんでちゃんと予備のものも 入っているというのも非常に良心的かと思います。こちらのステーなんですけれども、これリアカメラに使うタイプのもので、標準ではこのような形で付いているんですが、まあ、ここに、まあ、車の、まあ、車のタイプによって、まあ、こういったものに付け替えるということも可能になっています。あとはリアカメラのこのステーです。カメラとステーの間の つなぎの部分なんですけれども、このように位置調整もできるようにブラケットが同封されています。あとこちら、オートボックスさんといえば、なんといっても手厚いサポートです。で、このドライブレコーダーは保証期間を18ヶ月に延長できるということで、まあ、こういったものが入っています。で、最後にこちら、取扱説明書ということで、分離型前後同時、 僕がというこちらのセールスポイントについてを今回ご紹介をしていくんですけれどもまず何と言いましてもこちらです分離式になっているということになりますカメラなんですけれどもこれがミラーなんですが私の場合はここにカメラをつけておりまして分離式のカメラとなっておりますこれによって 何がメリットがあるのかということなんですけれども、このミラー付けたんだけれども、このバイザーが当たっちゃうということがあったりするわけなんですけれども、これはミラー自体もかなり大画面で、これ9インチ、10インチないぐらいの大きさの、ちょうどいい大きさの画面設定になってるんですけれども、この幅が広がらない、分離式になることによって、 この筐体にカメラを付ける必要がないので、必要最小限のサイズに抑えることができるというのがあります。それによって、まあ、バイザーに当たる心配がないということになります。そこがすごく大きなポイントでもありますし、ここにカメラを私付けてるんですけれども、カメラ自体を取り付ける自由度も上がるということになります。例えば何かここにつけていたとした場合に、 この後ろにカメラがあったりすると、ここに何かをつけてた場合に外さなければならないといった、まあそういったこともあったりするわけなんですけど、そういったことも気にせず、自分がつけたい場所につけられるというのが分離式の大きなポイントになっております。二つ目なんですけれども、昨日雨だったんですけど、今日は晴れて非常に暑い。大気温17度なんですけれども、なぜか、 ムシムシするような、そういった感じで非常に暑いんですけれども、車内も非常に暑くなりますで。夏場になってくると、当然なんですが、このドライブレコーダー、いつも言われるんですけれども、この熱による熱害、どうなのよっていうところがすごく気になると思いますで。場合によっては、このドライブレコーダーの熱害対策が非常に悪いために、 火災になってしまうという恐れもあったりすると思うんですけれども、リチウムイオンのバッテリーを使わずに安全で、さらに耐久性も兼ね備えておりまして、スーパーキャパシタというものが搭載されているというのが二つ目のセールスポイントになっております。バッテリー自体を蓄電するためのものがスーパーキャパシタなんですけれども、必要な時だけ蓄電してくれるということになります。例えば、 今、止めま す, ますで今これ止まってるんですけれども、バッテリーがついていないはずなんですけれども、こうやって一定時間、電力が供給されているという状況なんですが、これはスーパーキャパ シ, キャパシタのまあおかげであるということになります。電気を切断したときでも、しっかりと電源を切ってくれるような仕組みになっていますし、 さらに、はいこれ今見ていただいてすぐお分かりいただけたかもしれないんですけれども、スーパーキャパシタによって電気を入れたときに、パッとこう立ち上がってくれる、ある程度電気が蓄電されていれば、立ち上がりのときもスムーズにパッと立ち上がってくれるし、 電源が落ちるときもいきなりこう、パンと電源が落ちるということはなくて、事故を起こしたシーンにおいて収録動画を取り逃がすということも少なくなるということにつながります。三つ目は、こちら、フロントカメラになるんですが、フロントカメラと GPS を一体化していることによって、車内の配線の手間を軽減するということが三つ目のセールスポイントになっています。どういうことかと言いますと、 これ今、蓋開けてるんですけど、配線が非常に簡素だというお話をしたんですが、まあ、GPS がこれ内蔵されてるんで、カメラと GPS がこの中のこの配線に集約されていると。で、もう一つはこちらの筐体でありますけど、このモニターのこの配線、これ1本しかないということになります。なので、この配線、この白と黄色の配線がまずこう隠せるということになっていて、で、これ Y 字型になってまして、 でさらに、こちらの方に分岐していくと、リアカメラと電源の端子がついているんですけれど、まあ前の、前の部分に関しては、この2つのコネクターしかないということになりますので、隠すことができる。で、かつ配線の手間を軽減することができるというのが、3つ目の特徴になっています。まあ、こんな感じで、トヨタの車でしたら、 このミラーの後ろにこのカバーがついています。これ単眼カメラのカバーですけども、これがついていて、この中に配線を隠すことができます。これもあえて蓋取ってあるんですけど、で、このフロントカメラと GPS の配線もこの中に入れられて、先ほどの黄色と白の端子もこの中にしまいますので、なので出てるのはこの1本、この配線だけになります。 なので非常にスッキリとした配線作業ができるとで。さらに手間も省けるということなので、すごく設置やしやすいということが3つ目のセールスポイントになっています。4つ目のセールスポイントは、前面、背面ともに 1080p カメラで、画質に関しては高画質、高精細になっているということになります。でまずはこちら、ミラー越しでの映像になるんですけれども、 まず私これパッと取り付けて思ったのはものすごくリアのミラーこれ今リアのミラーなんですけど前から見るミラーとリアから見るミラーって通常のドライブレコーダーですと前の方の解像度を優先しているドライブレコーダーがほとんどだと思うんですけれどもこのドライブレコーダーは前と後ろを見たときに 遜色のないレベルの解像度になってるなと思ってデジタルミラー越しで背面を見るにあたっては不満の出ない解像度になってるなっていうことをすごく感じました。で、もう一度これ。前がこんな感じです。で、後ろがこんな感じなんですけども、こうやって左右で見比べていただいても、 なんか前だけが綺麗で、後ろが今し解像度が悪いなっていうドライブレコーダーがほとんどなんですけど、そういったことが結構少ないドライブレコーダーだなと思って、そういうところが結構長く使えるポイントになったりするところだと思うので、これはすごくいいドライブレコーダー。使うにあたってストレスを感じにくいドライブレコーダーだなということをまずこのモニター越しで感じたところになります。で、収録動画なんですけど、まずフロントファイル、こちら。 これが今、フロントファイルの収録動画になるんですが、非常にくっきりと高画質で高精細、通常の 1080p とは思えないような、非常に綺麗な画質になっているんではないかと思います。これだったらもう不満が出ないんじゃないかっていうぐらい、本当に綺麗に映ってるなっていうことを、まず第一印象を感じたところになります。 次に、後ろになるんですけれども、後ろはこんな感じになってまして、これ今、昼間、ちょうど12時44分なので、後ろから火が当たっている状態なんで、白光とか黒つぶれとかが気になってくると思うんですけれども、全くそういったこともないですし、火が当たってるからといって、少しこうノイズが乗ってるような、 画質も悪くなってるなっていう印象っていうのも全然受けない。フロントの画質と全く変わらない、遜色のない収録動画になっているなっていうことが、この動画を見てお分かりいただけるのではないかなと思います。はい。で、一つ目なんですが、こちら、このミラー兼、まあ、スクリーン兼ミラーなんですけれども、 こう見ていただきますと、まあ、これ一回消してしまえば分かると思うんですけど、これ一回押すと、こういう形で、速度と、それから、方位、方位計が表示されます。で、またこのようにすると消えるんですけども、まあ、こんな感じで切り替えができるようになっていて、防限仕様のミラーになっていて、かつ、高輝度タッチスクリーンになっているので、昼間、見えにくいということも全然ないです。非常にくっきりと明るく映ってくれる。 こう見ていただくともうくっきりと映 っ, っているのがお分かりいただけると思うんですけれども夜間のドライブレコーダーの映像なんですが今ちょうど後ろまあ車ステッパーコン止まってますけれどもリアビューはかなり明るいなという印象です後ろの車のヘッドライトを後ろ光りしているっていう印象があってまあ露出が結構効いてるんだろうなっていうイメージはあるんですけれどまあ全体的に明るい印象で明るい割には 割とノイズも少なくなななっているなといるとう印象がありますなので視界はかなり夜間においても非常にいいなという印象をまず受けました、まあ、もちろん先ほど言った通りなんですけれどもヘッドライトで後ろを照らされるとかなり白光っていうのは気になってくるとは思うんですけれども、まあ、その代わり全体的にこう明るくてノイズも少ない印象でまあまあ綺麗に映ってるなという印象がまあ私の中ではまずあったなということになります で前見ていただくと、前はやはり非常にヘッドライトが照らされてるっていうことももちろんあるわけなんですけれども、非常に高画質で高精細。もうノイズもほとんど乗っていない。肉眼で見てもノイズは見えにくいくらい、非常にくっきりと高画質で高精細になっているのがまあ特徴的かなと思います。今、パッと前から後ろ切り替わったんですけれども、 まあ、リアビューに前を映していってもリアビューに勝手にこう変わってくれる機能というものも付いているので非常に使いやすいかなと思いますもうつはこのミラーの望遠性能がどうかということですで後ろ非常に光が強いわけなんですけれども、まあ、眩しいかどうかというところですでかなり後ろからのヘッドライトの光をこう 反射をかなりこう抑えてくれるっていうのはすごくわかるんじゃないかなと思います。全くこう乱反射することがないんで、すごくこう眩しさというものを抑えてくれている。後ろの車のヘッドライトを見ていても全くこう目が眩むことがないくらい光源性能にも長けているということが見えるかなと思います。で最後にこちらになります。このオートボックスの B6 は 駐車監視モードがついております。で、このように、感度の設定も、高感度、中感度、低感度、オフということで、まあ、設定ができて、衝撃検知による駐車監視になります。なので、衝撃を検知した後に動画を収録するという方式になっておりますので、まあ、バッテリーの無駄な消耗を減らすことができるということで、 バッテリーの消耗を心配されている方もいらっしゃると思うんですけれども、このオートボックスの駐車監視機能というのは、まあ、バッテリーの消耗も必要最小限に抑えられることができるというセールスポイントを持っております。実は、このオートボックスの X6B はリアカメラが異なっているモデルとなっておりまして、レビューの最中なんですけれども、新しいカメラを提供いただいております。 そちらのカメラと今までご紹介したリアカメラの比較をご紹介していきたいと思います。新旧カメラの比較を同じ場所で走ってご紹介いたします。まず、パッと見てお分かりいただけるのは、後ろの車のヘッドライトの光り方が全く違うのがお分かりいただけるのではないかと思います。 かなりヘッドライト、まあ、光、信号も含めてなんですけれども、非常に白光が大きくなっているのがお分かりいただけるのではないかと思います。また、こういった今、暗い場所、街灯が非常に少ない場所になってきますと、ノイズもかなり乗りがちな状態になっていて、まあ、クロスブレも多く見られると。 た状態だったわけなんですけれども、新しいカメラになったことによって、白光も非常に少なくなりましたしまた、暗い場所においてもノイズが非常に少なくて鮮明に動画が収録されるようになったというのがお分かりいただけるのではないかと思います。これにによってフロントカメラも非常に 高画質で高精細なんですけれども、リアカメラもフロントと全く遜色のない解像度でデジタルミラーにモニタリングできるというメリットが生まれるということで、デジタルミラーとして不満のないドライブレコーダーということで、長くお使いいただける性能を兼ね備えるようになったということが皆様にお伝えできるんではないかなと思います。今回は